わからなないんだなもん<笑>そしてなんだか戻ってきたんだなもぐるっと回ってきたんだなもん西武遊園地駅が42年ぶりに多摩湖駅に戻ったんだなもん標識も変わってるんだなもん。 音がすごいだなもんなかなか電車が来ないだなもんね反応反応言ってるだなもん あ, らあ来ただなもんおなじみの黄色い電車が来ただなも雨 の, の, の, の, の中ご苦労様 だ, だも ん, もん だもん。<笑>だなも。何がンン。どうしたんだなもンン。あ、しゃ。車掌さんの顔も。<笑>モザイクだなも。西とこに行ったんだなも。もう土砂降りだなも。 こんな時に出かけるなんて。<笑>何やってるんだな、もう。はい、ここは、西武九お前駅だなも、もレオナイラーに、レオーライナーでした。レオーライナーに乗り換えるんだな、もう。もう3時半だな、もう。来た来た。わーい。 これは子供が喜びそうな電車ですね。あだ旦那も忘れてた。<笑>やっちゃった<笑>、はい。これって何両だったかなもう。2両。1両。ちょっと横から見ないと分からないの、ね、に。 ウォーウォ ー, ウォーライオンズライオンズライオン歌ってしないました出発進行ぷるンぷるンぷるンぷるンぷる ン, ンここすっごい短いんだよねここね短いだもーもうあっという間についちゃうんだなもう 子供がわーいって乗り込んだらもうすぐ着いちゃってねもうちょっと長く走ってほしいだなも う, うん年は無理の中走るだもん何か枯れ草ばっかりだ<笑>枯れ草だ枯れ草ばっかりだなもう なななんかか楽しいのないのかなこれあ普通に話しちゃってるの最後までタヌキさんみたいに話したかったなもんあれでも誰も乗ってないよねここででんて で, でんて で, でんて で, でんて で, でんででんうんうん もうなんか鼻が飲めなくなって歌うしかないのも。<笑> おトンネルに入っただもんシューンシュシューンまた同じような風景だなあもうすぐ着きましかそうしかなんかもうちょっとほらディズニーランドに行く時のさなんかさ感じみたいな感じでさ途中で キャラクター出てくるとか、なんかあったほうがいいよね。お。雨の中、皆様ご苦労様です。卵。卵。あ、卵とか言ってる子<笑>いるんじゃないな。<笑>卵みたいな。<笑>卵だって、い<笑>い子供が。面白がってる、あ。 タマコさんですよ、これは。のび太のお母さんの名前だなも。たまこさんだなも。のび太のお母さんだなも。お。さよなら、あれはないな。さよならも。 行っちゃったなも記念乗車券よかったんだなもんタマコ駅になりましたありがとうよろしく<音声>あれ遠く<音声>から来たんだなもん雨の音がすごいだなも 風もすごかったんだもんこんな日に出かけるなんて頭どうかしてるなのもん喜んで行ったんだわさ買うつフ交通もままならない財布の中も空っぽで君んちまで片道360円 そのお金が重なって、どんどんどんどん重なって、僕は今にも抜き出しそうです。だから今僕はタマコに乗ってます。そしてここどこでしたっけ核分事駅に着きました。はい、残念ながら、ここ、雷で、中央線発射しなかったんですね。残念した。はい、ということで、今日は、 西武国分寺線に乗って、えー、東村山まで行ってそこから西武新宿線で、えー、所沢駅あと池袋線で西所沢駅に行ってあと山口線で西武九条前駅に行きましたでレオライナーに乗って西武園遊園地駅と多摩湖駅を、まあ、見てきましたで、えー、多摩湖線で国分寺駅まで行ったんですけど、えー、落雷で、ね、中央線が動いてなかったんでまた西武線に乗って帰ります とということでご視聴ありがとうございました。